今日はすき焼きを食べたいと思います風しひゃったらねおまけに階段を落ちてダブルで、て何でも目が合ってんですよ うん はまあまあ少しよくなってきたんだけど腰の痛みはね取れないですよ<笑>うん うまい わあでもね。 う ま, いおい う, まいうまい。うまいしてもそちょちょちょんちょうです。ね これね、そこにあんかやっぱり好きなんだような<笑>もしないわけじゃないです土、うん、の構造かなったっていうもうしょうがないです ここれやいうはん うん。うん 何でも。 いいですらね、も食っちゃうでもね、胃腸炎になっちゃって、体段落ちて座袋っいのは、あんまり食べないなんであよそ どうした い, い 去写什买 うん、いいすげえそもそもして買いけませんでしたな、うんで ないね、う, うわ <laughs> なっむ <laughs> くろい。<laughs> う み込ませておきまう一回もお腹にどうせ上手だも視一回ダメだ ポツンサーマンテ